さあサイドバケン系の方ですいいね左右確認さすがちゃんと負けないゴールあって m a チャンネルをご覧の皆様こんにちは マ、ま、サチャンネルのマサですそして金が新 年, 新 年, 新 年, 新年ということでですねまち、あ、ゅう中の方もいろうかと思いますのでおめでとうとは言いませんとりあえずですね年が明けましたよいや2023年令和5年うさぎ年 この年をですね、まあ、迎えることができて、まずは感謝、ありがとうございます。迎えたくてもね、迎 え, ない迎えられなかった方ももちろん、ね、いると思うんで、その方の分もですね、しっかりですね、踏みしめで進んでいきたいと思っております。そしてですね、今日はですね、皆様と一緒にですね、初詣に行こうじゃないかということになっております。 今までですね、初詣というとですね、神社というね、イメージが非常に私の中でありまして、川越だとね、有名なところだと、川越氷川神社というものがね、あるんですけれども、そちらに行っておりました。が、しかし、今年は違うところに行こうと思っております。なんかあの、詳しい人に聞いたらですね、これから行くところですね、川越ナンバーワンのパワースポットと、 いうことだそうですそして、ですね先ほども言ったように神社ではございませんさあ、白バイ隊員が目の前にいらっしゃいますね敬礼したい敬礼したいが敬礼ができない敬礼、誰も返してくんねいんだよなノリが悪いんだよね、意外とじゃあ原付西らしくちゃんとですね左側ですね、走行したいと思っております。<笑>そしてですすね話に戻りますけども 川越ナンバーワンのパワースポットと言われているのが、でですすね北院とというとこです、えー、かなりですね歴史が古いお寺さんでございまして、なんかね、徳川家光公発祥の地みたいな、そんなのがあったりとかして、ですね、まあ、詳しくは、ですね北院で検索していただいて、ですね見ていただけると非常によくわかるのではないかなと思うんですけども。 まなんか僧侶であり風水師である方がですねまあ、設立したお寺さんということになるようですさあ埼玉県警の方ですいいね左右確認さすがちゃんと負けないゴールだってさあ束のものも使わつかの間の白バイ隊員とのランデブーとなっております cb 1300実はですねなんで ハスモーデですね北犬にしようかと思ったかというと、ですね実はですね自分のうちの初、ね、詣がですねずっとその神社だったんですけども、たまたまなすと北犬に行ったんですよ、そしたらもうすごくて、あのごま泣きっていうね、ごま修行っていうんですか。 新年祈願を、ねあのー、本土の中でするんですけれども、まあ、火がばんばん燃えてて、ですね本当になんかいろんなこう思いとかも焼き切るみたいなね、すごいこうパワーとかを感じたんですね、なんか神社とかっていうと、なんかどっちらかというと、こわんとしてるね、感じ、あのー、なんていうんですかね、あのー、祈願されてるときも、はるわのみことなんとかのみたいな感じじゃないですか、もう全然違うのよね、ごま炊きは、もう太鼓がばんばんなって。 もう勢いよくね、お経が流れる中でね、もうめっちゃこう火を焚くみたいな感じがあって、すごい忙ましいなと、本当祈願してくれてるなっていう感じがしたんでね、ちょっとお寺さんにハマってるっちゃハマってるんですけども、まあ、そんなこんなですね勢いのあるパワースポット、期待にですね。 皆様と一緒に初詣に行きたいと思っておりますクロスカブですねトラックに囲まれるとですね非常に圧迫感がございます<笑>これはこれはクロスカブに限ったことではございませんねそしてですね令和5年2023年マサチャンネルはですね目的意識を持ってですね目標を持ってですね生活したいと思っておりますその目標とはですね 原点回避と言いますかね楽しむとりあえず楽しみましょう色々いろいろありますやっぱり僕も50代になって今年51になりますやっぱね体も輝きもどんどんどんどんね失われていくわけですねだけどねそれを認めてそして戦ってなるべく若くいたいそしてね「m a s a c h a が楽しんでればですね皆さんも絶対楽しいはずで なので、ま「マさチャンネル」を見たらね、楽しくて元気が出るというような、ね、チャンネルにしていきたい、ますますね、今までももちろんそういう気持ちでやっていたんだけども、ますますそういう方向へ進んでいこうと思います、そしてね、数字的な目標で言うとですね、できればなんですけども、チャンネル登録者数は3万人に行きたいなと、今、1 6000人から7000人ぐらいだと思うんですけども。 やっぱ3万人っていうね数字っていうのがかなりね、うん、僕にとってもすごく、ね、高い、モランマのようなね、高い山なんですよ。けど、突然ね、僕の動画っていうのは、トーンって伸びたりとかしないんですよね、例えば1個動画上げたらもう何万再生みたいな動画は僕はあんまなくて、でもその中で、コツコツコツコツね、登録者数を伸ばしてきて、今の僕があるので。 突然ね、ブレイクするようなことはないとは思うんですけど、一つ一つのね、動画クオリティを少し上げて、そしてね、一個一個ね、積み重ねて、不安の方をですね増やしていって、なるべく2023年、令和5年中に、当社数3万人に行きたいなと思っております、それにはね、まあ、冒頭に申し上げたように、僕が楽しむということがね、すごく大切になってくるのではないかなと。 持っておりますただね、やっぱり月に6回しか休みがない中で、まあ、ツーリングに行った動画、ツーリングに行くこと自体は全然問題ないんだけど、晴れてればね、だけどね、それを、ね、編集する、そういうね作業がめっちゃ大変っていうか、時間取るんですよ、大変っていうわけじゃないんですよね、実は楽しんでやってるんだけど、もっとね、手をかければ、もっと楽しい動画ができるんだけど。 もうねやればやるほど一方の動画に時間がかかっちゃうんでテロップもねやっぱ少なめになっちゃうしこれはねもう本当に勘弁いただきたいなと思いますね。さあこちらが機体の入り口でございます。でここにね駐車場があるんで300円なんですけどねそちらにね止めて行って中に行きたいと思いますこちらですね。それではですね駐車場にバイクを停めました。 で、境内の中に入ってきましたどうですかとりあえずすげえな剣指定建造物多宝塔1639年に完成しているとうわすげえなこ れ, これなんかピカピカじゃないとこがいいよねくすんでるところが。 売店がありますねでこのね、売店の裏に五百羅漢っていうお地蔵さんがいっぱいところがあるんですよ、有料なんですけどね、そこはね、何回か見学しに来たことがあります。 こちらが本堂なんですけども本堂以外にもねなんかあるんですよねいろいろね毎回見学したことはあるんですけどね代々のね住職さんのお墓とかいうのもございますねここにねかわいいお地蔵さんがいるんだよねくぬき地蔵村っていうのかなそれではね参拝していきたいと思います しっかり皆様の分も参拝してまいりましたというわけでですね期待に参拝させていただきました素晴らしいですね大阪ながらですね非常にですねパワーと なんていうのかなこうなんか力強さがねあるお寺さんですよねそしてですね冒頭でもお伝えしたようにそしてですね冒頭にも言った通りですねますます今年はですね皆様に楽しんでいただけるような動画をですねじゃんじゃんとですね湯水のようにですね投稿していきたいという風うに思っておりますそれではですね最後に2023年令和5年ですね皆様のご多幸とですねご健康を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 さようなり。今年もよろしく。さあ。箱根マラソン見るぞ。